今日はちょっと専門的な話皆さんようこそココアートチャンネルです今日はアートの世界のほんの少しだけ専門的な話をしたいと思いますでも大丈夫ですそんなに難しい話ではありませんので気軽に聞いていただけたらと思います皆さんはステートメントって聞いたことありますかステートメントとも言います英語ではこう書きます直訳すると「 声明文とか説明とか本人の意見とかそういう風になるんですけれどもいろいろの業界でも最近は出てきている言葉ですけれども今日はこのアートの世界のステートメントについてほんの少しだけお話ししたいと思いますアーティストによってまたはコレクターとかギャラリストによっても捉え方が様々かもしれませんが私の見解を言いたいと思いますステートメントというのは大きく言うとテーマとかコンセプトとかそんなものが書かれた ものになりますじゃあテーマとコンセプトって一体何なのでしょうか、まあ、テーマというのは大枠とか枠組みとか主題とかコンセプトというのは概念とか骨格とか観念とかそういうふうに捉えられると思います。テーマとかコンセプトを誰にでも分かりやすいように書いてまとめたものをステートメントと言います。 アーティストによってはアーティストステートメントなんで自分はその作品を描くのかなぜ私は絵を描いているのかとかアーティストとしてのステートメントと展覧会ごとにステートメントを用意する人っていると思います私の場合はアーティストステートメントと展覧会ステートメントを両方用意してるんですけど作品を語源化したものとでも言ってもいいかもしれません まあ私にとったら、ステートメントは作品の一部ということになります。中には、ステートメントなんて本当に必要なんですか作品を自由に見たらダメなんですかそうおっしゃる方もいらっしゃいます。もちろん、作品は自由にご覧いただいて大丈夫です。まずは、ステートメントとか略歴とか、そんなこと全く関係なしに作品を純粋に感じてもらう。まずそこから入ってもいいと思います。ただ、そうやって自由に作品を見ていて、見ている方が、 もっと知りたくなるるる知的欲求ってていいうのが湧いてくる時がくあるんですよねなんでこの作家はこの作品を書いてるのかなんで今回このテーマなのかそもそもこの人にとって作品とは一体何なのかそういうことが知りたくなった時にステートメントが用意されてるとより深く作品を見たりより広く作品を見ることができるそれがステートメントだと思います。 まあ、有名な作家さんになったら歌きが始まったから終わりまでずーっと展覧会場にいて入ってこられる方入って来られる方一人一人にこう説明ってなかなかできないと思いますまあ、私もよくギャラリーにはいるようにはしてるんですけれどもそれでもやっぱりそのお一人お一人にあの作品を説明するっていうのは逆にそれが押し付けになると思うんですね別にそれを知りたくないっていう方もいらっしゃると思うのでなのでステートメントは逆の意味で押し付けにならないように展示してあるそういう意味もあるかもしれません 私はアーティストステートメントっていうのはもうずっと変わってないんですけれどもなんで私が絵描きという生き方を選んだのかなんで子供をずっと描き続けているのかそんなことを書いていますそして展覧会ごと新作展があるとその新作ごとに作品の新たなテーマとかが出てくるのでコンセプトやテーマに沿ったステートメントを用意するようにしていますなぜ今回そのテーマなのかなぜこの色なのかそういうところを見ていただけるようにしています だから私の展覧会ではアーティストステートメントを読んでもらって展覧会ステートメントがあってあとはタイトルを見ていただければ大まかな大体の流れっていうのを分かるようにしています皆さんとステートメントの関わり合いっていうのをちょっと話しましたけれどもじゃあステートメントっていうのが書く側私にとったらどういう意味があるのかまあ私にとってのステートメントというと制作中に迷子にならないための青写真とか設計図とか そういうういいい意味合いがあろうかと思います制作中っていうのはやっぱり絵に没頭してしてているるとうか集中んですねだからもうテーマとかそういうことよりも画法中心になってくるんですねここを塗る時にはこういうふうに塗りたいとかここにはこういう色を持ってきたけれども こ, この村をなくすにはどうしたらいいかとかいかにこの綺麗な線を引けるかとかそういうことに没頭してるのでやっぱりテーマとかがそっちのけになっちゃって本当はこのテーマでこの色で進めようと思ってるのに。 あやっぱりちょっとここにこの色持ってこようかしらとかこういう風にしようかしらとかその時の感情が入ってしまうのでその自分の制作中のブレをなくすための、まあ、指標的なそういう存在でもあります。まあ、若い時の私は ビジネスの歴史とかをもう勉強すればするほどそのステートメントの必要性っていうのをすごい感じてながらもなかなか自分のステートメントを仕上げることってできなかったんですねなんか自分の中身を全部さらけ出すような感じで当時の私は自分で自分を偽ってる部分があったのでステートメントでお客様に自分の 自分はなぜこういういなな子供を書くかぜこのテーマで書いてるのかっていうことを言えなかった時期はステートトメントが書けなかった時期もありますまあ昔はステートメントとかそのテーマとかコンセプトよりもまあ子供そのものを追い求めるので必死みたいな、まあ、子供そのものを書きたいみたいな子供が可愛くて仕方ないみたいなそういうなんか感情で書いていたようなそんな時があったかもしれませんそれででもやっぱり書き続けているとんで自分ってこういうふうな ことをテーマに書いてるんだろう何で何でってこう自分の内ちなる自分と向き合わないといけない時期っていうのが出てくるんですねもうただ単に何となくは書き続けられないというか限界が来てたというかそうやってステートメントっていうのを作らないといけないなそれがないと私はずっと書き続けることができないなと思った時期に書く行為っていうのは一体何なんだろうってそういうことを考えた時期があるんですね。書く行為っていうの なぜ自分は描くのか、まあ、もっと言えばなんで自分は生きてるんだろうそんなことを考える時がすごくあってそういうことにきちんと向き合うことっていうことが作品にもつながるんじゃないかなってすごくそういうふうに思ってステートメントの必要性とともに自分とは何なのか描くこととは何なのかそういうことを考える時期でもあったかもしれません。そしてまず展覧会のステー ト, メント を考えようかなとも思ったんですけれどもそれよりまずアーティストステートメント私はなぜ絵を描いているのかそういうことをちゃんと文章にして表したいな語源化したいなっていうのがありましてもう原稿用紙に何枚も何枚も書いてプロの人の字文章のまとめ方とかもその原稿用紙を渡して聞いたりして。 やっとこの A4 サイズの1枚のボードに ま, まとめることができたんですけれどもそしてそのステートメントを作る作業でものすごく自分と向き合ったんですね今までにないぐらいまず向き合ったのが自分のアイデンティティどの国に生まれたどんな人種でどんな性別でどんな性格でどんな顔をしていてどんな思考があってどんな欠点があって どんな長所があってとかもうとにかくあらゆる自分のまあ性格とかアイデンティティとかいろいろなことと向き合っていろいろなことをこうなんか浮き彫りにしていくような作業がステートメントを書いているような作業だったように思います書いてる時にうっと詰まるような感覚もありました過去のもう本当は忘れてしまいたいこととかもう誰にも言いたくないこととかそういうことと向き合わないといけなかったのででもこれをしなければ私は誰かの心に残るような絵は描けないんじゃないかって。 その小手先とか技術的なものじゃなくて、本当の意味でこう自分の心を注ぎ込んだ絵っていうのを描くためには、何としてでもこのステートメントを仕上げないといけないそんな風に思ったんです。そうやって自分をとことんとことん追い込んで追い込んで追い詰めて突き詰めて突き詰めていくと、テーマが浮き彫りになってきて、コンセプトが浮かんできて、作品の輪郭線みたいなものが見えてきたんですね。そして今自分が描かないといけないのは何なのか。 歴史上の上ののので自分が今どの位置にいるのかそれはまあ人類の歴史でもあるし美術の歴史でもあるんですけれどもその中の自分の立ち位置みたいなものもすごい見えてきて自分が描かないといけないのは何なのかな自分しか描けないものって何なのかな自分はこの時代に生まれてこの国に生まれてどんな影響を受けて今まで生きてきたのかなってまあステートメントというのはアーティストにとったら まあ、もう一つの作品ででもあり、作作品品を言葉で語る作品というか、まあ、そのアーティストによってそれぞれの見解があると思うんですけれども現代アの作家の展覧会に行くとステートメントとかそういうものが多分用意されてると思うのでまあ、作品を純粋に自分の感性で楽しんだあとはその作家はどうしてその作品を書いたのかなとかそういうことがちょっと知りたくなった時に一度このステートメントをじっくり眺めてみるのもいいかもしれません。 はいというわけで今日はステートトメントについてお話ししました、まあ、今後このビデオブログでもステートメントを紹介したりとか「ステートメント」っていう言葉が出てくると思うのでまあ、ちょっと小難しい話にはなるかなぁと思いましたけれども先にこうやってビデオにしました、まあ、あまり気にしないで、まあ、展覧会に来たらもしお時間があったら読んでいただけたらいいなって思います ココアートチャンネルは今までアートに興味のなかった人によりアートに興味を持っていただくその意味でもまあステートメントっていうのはスタート地点にもなるのでちょっとお話ししましたいかがだったでしょうかそれではまた次のビデオブログでお会いしましょう最後までご覧いただきありがとうございましたココアートチャンネル